聞いちゃったんです大元気殿の独り言四条殿がいないと私ですって商会殿は神衛の将その際は誰もが認めるところだが何しろあの性格で敵も多いまったく若気の至りだな。 この戦の指揮は諸葛丹がするはずでしたですが私はあの程度のやつに使わえー、じゃあ俺のことは認めてるってふんそんな言い方をしてもらっては困りますねあなたはずっと巨匠に押し込められていた私たちが声を上げなければねせいぜい恩に来てくださいよはいはい分かったよ 皆四条殿が戻ってくるのを待っていた脅威の策を破り職を退けられる将そんな人四条殿の他にはいないものめんどくせえとは言えない雰囲気だな分かったよ俺がやってやるで 戦況はどうなんだ敵の先陣はかなりの速さで進んでいますすでに我が軍の前線部隊に迫る勢いですしかし主力部隊は未だ進軍なるほどそいつらが動き出すなら四条殿は中央から攻めて私と商海殿は東側から進むわああ分かった元気行くぞ進軍開始だ さてっと、始めるか俺たちは中央に進んで敵主力をた敵だ仕掛けてきたのかよ俺相手にご提案がっためんどせえけど本気だぜ ハメやめんど本気だぜ共同作戦は完璧でしたがさすがの手並みでいらっしゃる。 うん、この崖登れそうですが上から敵陣に近づけるかもしれませんよどこだ いつの間にここまの本気だぜ ここは俺らのものだ戦況は我が軍が読残る賞もたたいてしまいました。 たきっすんでああ<音楽> 受け取ってくれよな 負けではない、まあ、ここは俺らのもんだな主力の壊滅で敵戦人が撤退していきます芝生殿の迅速かかんない草ぶりい見事でしたああ上敵だな さてと、前線の味方を進軍させてくれるかはっすぐに伝令を出しましょう、うん、霧が晴れてきました すにしま し, によし我らもそして私の策にお力添えくだされ さすがは芝生殿期待通りのお働き中央の敵主力もすでに打ち破ったとかまずまず私が見込んだ通りですかね稼られた責任からは逃れられない<笑> 家計いいか上位の考えそうな策だぜ。 you <laughs> そうだけどおめようとは。長生きしたかいがありましたこれで終わりはしない私は決して諦めるぞ今日まだ分からねえのかお前じゃ勝てない。無駄なんだよ お見事な戦でしたまあ、このくらいは当然でしょう 芝生は見事に職軍を撃退したそこには以前の父や兄に依存していた馬生の姿はなかった責務と覚悟を負った天下の覇者としての姿があった一方義弟双方は密かに受信の諸葛丹に接近する 御の備えである諸葛丹は芝生を慕う生とは距離を置いていた方向で生じた諸葛丹と芝生の亀裂も修復されぬままであった双方はそんな両者の隙間に入り込み諸葛丹をそそのかす「お前こそが真の被護者にふさわしい」と。 芝生の放つ輝きの陰で暗躍する義の御そんな不穏な空気が漂い始めた頃諸の脅威が動き出す前回の出兵からあまりにも早い諸の再構成そこに敵の準備不足を見た芝生は鳥海と当該を当たらせた。 国力を考えず個人の意志を引きずったまま攻め寄せる諸軍彼らこそ父や兄が忌み嫌っていたボン愚ではないか南国に向かう商会らを見送る芝生には見え始めていたこの天下を乱す真の敵の姿が。 千葉将殿の敵の様子を見ろとのせ自分が様子を見てまいろう待ってくださいよおいしいところを持っていくつもりですか紹介殿そんなつもりはなら譲ってくださいど う, 思う の進行では敵も十分な備えができていしかし相手はあの<笑>そんなことは取るに足りませんただでさえショーの器はこちらが上その上準備不足ともなればこちらの勝利は見えたも同然ですそれならば良いのだが私はもう行きますくれぐれも邪魔だけはしないでください ショックはやけになったんですかねそれとも何か策があっての進行でしょうか大元気殿が紹介殿を褒めていましたよ紹介殿は将来を期待される大人物ですね 《これだけ進行を繰り返しているのだ》《行くぞ私の力を思い知らせてやる》はっ食軍の様子を見るだけなどぬるいぞ敵陣をって私の手で勝利を決めてやる 敵ヘイと交戦中ですぞ古臭い作品に引っかかるなおとなしく私に任せておけば良いもの敵を撃ち取ったチッチッてめえ味方総大将 敵手を討ち取った 草を知らぬの勝利この私の前に散ることを誇りに思える長く戦場にあったここでやっと。